皆さん、こんにちは。サルです。セリアの新商品、キャンプギア、まだまだ続きます。今回はこちらの2点を紹介したいと思います。まず1つ目に、OD 缶型ケース。これ、250缶用と110缶用というのがありました。素晴らしいですね。それから2つ目がこちら。シェラカップに入るクリアケースということで、 これはね人によってはスルーすると思うんですけど私はね結構楽しみにしてましたまた理由はね後で説明しますじゃあ早速行きますまずこちらですね<笑>もうあの見た時からねワクワクが止まらなくってこれはいつ入るんですかっていうね店員さんに聞いたらあのまるまるですよっていうのをね教えていただいてあ、じゃあ取りに行きますのであの出してもらっていいですかっていうとね心よく承諾していただいたので 購250缶ということはまあ、この手のやつですね、はい。で、いろいろ疑問がねあったんですよね。これ人から教えていただいてね。なので、ちょっとまずね、しっかりと見たいと思います。あのー、その必要がない方はね、まあ、十数秒飛ばしてもらったらいいかなと思いますけど、ソロックスのアウトドアギア OD 缶型ケース。ケースですね。OD 缶じゃないですね。 250巻の対応ということで、まずこのですね、これ何なんですかね。この、なんかこう、ちょ、ちょっとよくわからないですね、これガスバーナーですよね、おそらく。なんかな、なんかちょっとあまり見たことないもので、このパッケージからしてですね、ちょっと独特の雰囲気を醸し出してて、何だろう、これというね。 セリアの中にも相当マニアックな企画担当者さんがいるんですかね、まあ、そんなことをちょっと思わせるようなね内容です OD 缶がぴったり入ると書いてますからまあ、単純にねやっぱり何かのケースというよりは OD 缶を収納するためのケースという意識はあるということですよねよかったです<笑> OD 缶と無関係だったらねちょっとへこんでましたねでこちらは小物入れにもということで、まあ、小物がねこれどう見てもあの ライターーガストーチあれですね。外のやつですかね。あれにそっくりですよね。そういうものが入ると。そして、ジャンコードですね。はい、えジャンコードね、映しておきますので、お店に問い合わせされる場合はね、ジャンコードで問い合わせていただくとスムースかと思います。はい、で、こちらに説明が書いてます。OD 缶型ケース250缶用と。本品は完全密封ではありませんと。 未保送の食品は入れないでくだオーディ d 缶のサイズ形状によっては入らない場合がありますと錆防止のため保管の際は缶が濡れたまま収納しないでくださいということでやはりオーディ缶を入れることをメインの目的としてあの製品が企画されているようですね本品を火や熱源のそばに近づけないでくださいということなのでこれをつけたままガスバーナーを使うというものではないということですね スルが株式会社さんですね。で、えー、材料、底蓋本体ともポリプロピレンで、耐熱温度は80度というふうになっております。まあ、プラスチックですからね、当然80度ということですよね。ソロックスというね、ロゴが入ってまして、でここがですね、もしかしたら開くのかなって、こう、私は思っちゃったんですけど、まあ、そういうものではないですね。 これ開けたくなりますよね、おそらくね、まあ。そんな気がします。はい。基本的に110巻の方もね、えー、似てるんですが、若干小物入れの場合には入ってるものが違いますね。<笑>なんかキャンディーとかね、ナッツとかね、あのガストーチが入らないということでしょうね。で、えー、こちら、ジャンコードは、えー、大きい方とは少し違いますので、こちらも移しておきますね。 はい。ジャンコードはこちらになります。それから、注意事項は先ほどと変わらない感じですね。こちらもえ上が開くわけではないと。ここが回したら開くんじゃないかっていうね。そういう発想される方多いんじゃないですかね。私だけなんですかね。では、開けてみますね。もういきなりですけど、開けたいんですよ。<笑>開けます。回すと、開きました。 はいこんな感じですまあ特にねどうっていうことないんですけど開きましたでちょっと感動のこれをね入れます250缶おお<笑>まさにぴったりですねこれ素晴らしいですねこれね、えー、どれぐらい使ったかわかんなくなるのでね満タンの時に私は重さを測ってます 1378g ですねはい、まあ、そういう余計な情報はね置いといて蓋を閉めてみますあはいはいはいはいはいおおいいじゃないですかまあほぼね中でガタガタすることもなくいい感じですねうーん ここがね、開けたくなるのは私だけなんですかね。<笑>まあまあそういうことです。で、小さい方、110巻の方もね、あのサクッとやっておきましょう。まあ、こちらはね、どうも同じ感じですか ?110 巻なので、これスノーピークのやつですね。ああ、スノーピークのこのキャップがついてるのダメみたいですね。これを一回外した状態で、はい、これもぴったりですね。 どうしますとおおこれもね、ほぼ遊びがないぐらいいいですね。だから OD 缶のケースということですよね。OD 缶を持ち運ぶときにケースがあった方がいいか、いらないか、それはちょっと人によって意見が、ね、違ってそうですけどね。どうなんでしょうね。まあ、こういうふうにキャップがついてるのでね。 あの何かでこ う, うっかりね押しちゃっても漏れることはないのでそういう意味で言うともちろん必ずしも必要なものではないですよね。はいとは思いますただただなんでしょうねこの引かれる魅力っていうのはね多分ですねやはりねここを開けれればっていう話じゃないかなという気がするんですよねここが開けれればですよ そうすると、うん、なんていうのこの開けた状態で刺して、で、ここに、ね、えー、<笑>わかりますよね、使えるんじゃないかと。まあ、これ、あの80度までしかだめだし、OD 化のね熱器具、あの火器って、まあ、上でねなんか熱いものを、ね、加熱したり、燃やしたり、まあランタンでもね、ストーブでもしますので、落ちてきたらね、 非常に危ない。ということはね、あの、ベテランの方だったらね、みんな知ってることだと思うんですけど、まあそういう意味ではね、安易にこれを使うということはね、付けて使うということは、まあありえない。予想できない危険性がありますので、えー、絶対にね、できないんですけど、まあただね、その OD 缶ってね、デザインがあんまり好きじゃないなっていう方もいらっしゃると思うんです。こういうやつね、なんかすごくこう、わかりやすいんですけどね。 なんかちょっとこのデザインがねいつも目に入ってるとうーんっていうねそういう方にとってはあの、まあ、収納してるときだけでもねそれが目立たないような作りというこういうものはねありがたいかなっていう気はしますでこのいろんなパッケージねこちらをちょっと剥いでいこうと思いますこれあ単なるシー ル, です、ね、これシールを剥ぐとはい いいですね。<笑>なんかねな、なんていうのかな、この色合いは。何ですかねあの、なんか昔、タミヤのね、プラモデルで、なんか戦車とかね、なんかそういうものを塗ったりするときの、ああいう色ですよね、なんか自衛隊カラーっていうんですかね、あの<笑>そんな感じがします。 そして、えー、模様余計なね装飾が全く入ってないところも非常に好感が持てますこっちも剥ぎましょういろんなね視聴者さんにね教えてもらった時にこのシールパッケージのねカバーがついたままだったんでこれが剥げるのかどうかっていうのはね実は結構知りたかったんですよおお<笑>これもいいなこれもいいなこれも よいしょ入るわけですねちょっとスノーピークこれがいちいちついてるんでね<笑>外さないといけないっていうのはちょっとあの外してるとなくなりそうであれですけどあはあこういう感じでなんかいいんじゃないですかねすごくこうなんと言うんですかね男臭いというかあの武骨的なね色合いというかな表現がね思いつきませんけど はいなんかね、いいですね、これ、かっこいいと思います。今までも、OD 缶のね、カバー、こういうね、あの合皮のダイソーさんですかね、これは、あったと思うんですけど、これ、でかいやつですけどね、こういった感じでね、110缶用なんかもね、小さいやつ、あったので、そのカバーとしてはね、こういうやつの方が、そのまま外して、まあそのまま使っていいとは書いてないんですけど、自己責任で使えるんです。でこちらについいてはね外れないので 自己責任ででも使いいようがないんですね。っていう風に考えると、まあ、これを使えるようにしたいなって考える方がですね結構 YouTuber さんの中には多いと思います、えー、どうなんでしょうねちょっとね加工してみたいですよねここを切り取ってこう頭のねこのガスの、ね、出るところを出してで、まあ、使うのはね確かに良くないのでやめた方がいいんですけどまあこういうものをね、えー、つけて こうオブジェとしてね普段飾っとくだけでも結構なんかね雰囲気がいいと思うんですよね、まあ、そういうことをねちょっとやってみたいのでいずれここをねカットしてみようと思います、はい、もし私より先にねあのやってる YouTuber さんがいたらねそちらを見てあのなるほどと思えば私はやらないと思うんですけど まあどうでしょうねやりそうな方っていうと多分あの方ぐらいかなと今思ってるのでまあその方がねされなかったら私がやろうかなと思いますはい、えー、じゃあね片付ける時ですけどまあ、缶をね外した状態で中に入るのかどうか、まあ、これは入りますよねこういう入れ方だとできますこれ2つだと入らないですねだからまあ大きいやつの中に小さいのを入れるっていうのは、まあ、もちろん普通にできるようです、はい このパッケージがない時のね色合いがほんといいですねこれめちゃくちゃ気に入りましたいいですあ小物入れとしても使えるっていうことだったんでね確かに小物何入れるんですかねめ、うん、シェラカップは入らないですもんねまあ何を入れるかちょっと分かりませんこれはね、えー、そのあたりは今はノーアイデアです はい続きましてシェラカップに入るクリアケースですはい私は結構楽しみでしたシェラカップにぴったり入ります生米1合分が入りますサイズが 102mm×44mm ですということでまずはね確認しておきましょうはい特徴はシェラカップに収納しやすいサイズ感で透明で中身が見えやすいこれがね嬉しいんですよ でしかも生米1合分の目安というね、線まで入ってますから本格的ですね。で、注意事項です。えー、本品は完全密封ではありませんので液体を入れないでくださいと。ああ、そうきましたか。液体漏れちゃうんですかね。あと、電子レンジは使用しないでくださいと、うん。これもちょっと残念。冷凍庫も使用しないでください。というぐらいですね。 で、えー、原料樹脂がこちらにあります、えー。本体がポリプロピレンで、蓋がポリエチレンですね。耐熱温度は、えー、本体が80度、蓋が60度。耐冷は本体、蓋ともマイナス10度です、えー。サイズが先ほど書いた通りなので省略します。で、鶴が株式会社となります。じゃあ、開けていきます。はいはいはいはいはい、はい。 ま、た例のソロロックスロゴですねあれなんですかねブランドなんですかねあー、なるほど。これね、買ってみないとわかんないとこですね。あのね、あの、回るんですよ。くるくると。で、隙間がね、微妙に多分1ミリ近く空いてるんですよ。なので、密封されてないんですね。それがね、液体を入れないでっていう理由ですね。あー、そういうことか。<笑>ここちょっとね、 残念かな。水結構漏れるかもしれませんね、これ。ちょっと後でやってみましょう。で、開けると、回して開けるわけじゃなくて、こういうね、タッパー的な、押さえると閉まる。閉まる。ただくるくる回る。<笑>閉まってるけどね、ビチってこうなってないです。まあ、その辺がね、ちょっと残念かな。はい。で、透明なのはすごくいいんですけどね。 えっと、裏にもね、いろいろ書いてますから、一応確認をしておきますけど、はい、えー、さっき説明したことと全く一緒です。何も変わりはありません。はい。じゃあね、これをシェラカップに入れるとどうなるかということで、これダイソーのね、シェラカップですね。はいはいはいはい。これぐらい遊びがあります。ちょっとちっちゃめですね。うん。入れると、上からは飛び出さない。ほぼつらい位置までいかないんですけど、 まあ、ちょうどいい感じで入ってはくれますこれ入れた状態で蓋はねできそうにない感じですねちょっと蓋をしてみましょうセリアで売ってるシラカップ用のリッドですねそうですねこんな感じ微妙に浮いてるの分かりますかね浮いてますだからあのこれ入れちゃうと多分閉まらないというか 1mm2mm ぐらいかな浮いた状態にはなっちゃいますね シェラカップ変えてもそうかなはい、えー、スノーピーク出してきましたこれでもそうですねほぼ同じ感じですよねそうですねまあ一緒ですねやはり 2mm ぐらい空いた状態になっちゃいますのでこれを入れるとピタッとは閉まらないですねはい、ということが分かりましたはいでこれをね私が楽しみにしてた理由の一つなんですけど実はですねこういう私まとめてシェラカップを一つにしてるんですね でこうちょっとね、公園に行ってチェアリングしたりとか、まあ、軽く、ね、軽食いただいたりするときにこのセリアのランチボックスシェラーカップ型っていうものを使っているんです。これも過去の動画にね上げてますのでご興味あればそちらから見てほしいんですけどこれはネジ式です。で、これも水は入れないでくださいって書いてるんですけどこういうネジでしかもきっちり締まるので締めちゃうとですね逆さまにして軽くぐらいだったら落ちないです。 まあ、ガチャガチャ降り続けたらね、あの隙間からタラーッと落ちてくるぐらいは漏れるんですけど、お米を入れて、水も入れて、このまま持っていって、で、外であの米を炊いて食べる。なんていうことがね、しやすいんですよね。まあ、そういう意味でね、すごく気に入ってるんです。これ、使用頻度私かなり高いんですね。これはまあ、お箸ですけどね。なので、その時にこちらだったら、こういう風にね、 透明なのでででより中が見やすいですいしでお箸だけ持ってねこれキャンドゥのシェラカップケースですけど、まあ、こうやって持っていけばね、あのー、一通り食べるものもお皿も入ってるので便利だなということで使いたいなと思ってるんですだからですねこれが水が漏れるか漏れないかっていうのはすごく重要なんですね<笑>液体<笑>はい、あのー、炊飯する時って米をあらかじめね、あのー、浸しとかないといけないじゃないですか それをね、あの、キャンプ場ついてからね、浸して30分待つっていうのがね、ちょっと苦手なので、もうつけときたいんですよ。と思った時に、水がね、えー、ダダ漏れだと困るので、そこはちょっとテストしてみようと思います。はい、えー、ではね、こちらと、まあ、両方でね、水漏れチェックをやってみましょうか。まあ、前回ね、前回ね、こう、使ってきたやつについても、念のため比較でね、やってみようと思います。で、適当に水を、まあ、同じぐらい、そんなにいっぱいいっぱいじゃなくてね、 同じぐぐららいいいかなっていうぐらい入れますまあ適当ですけどねでそれぞれ蓋を閉めましょうパチッと閉まるとこを見るとねある程度ね密閉してる気はするんですけどねどうなんでしょうねはいできましたで、えー、じゃあねまずこちらからいきますけどねこんな感じですあちょっと今出ましたね ずっと下向けてね、吹い続けるとやっぱり出てきます。じゃあ、こちら、新しいクリアケースの方でいきます。同じように下を向けて軽く。おお、こっちの方が漏れないですね。あいいじゃないですか。あ今出ました。ああ、横向けるとやっぱ出るんだ。横向けると、 振らなくてもポッタポッタ落ちてきますね。なるほどなるほど。逆に下向けて振っても出てこないのに、横を向けると回転させても同じかな。あそんなにダダ漏れではないですね。ダダ漏れではないので、まあ、えー、液体を入れた場合でも、まあ、上向けて固定させて車に乗せて運ぶくらいだったら、まあそんな大きく漏れることはなさそうです。うん まあ、あくまでもあの私の個人的な感覚なので、えー、横向けとくとダメですねもうポッタポッタやっぱり落ちますねだから横は向けられません上向けた状態で置くんだったらまあ問題ないかなぐらいですねはい、えー、水を捨ててきましたということで、まあ、比較すると、まあ、こちらの方は少し大きめだし電子レンジも使えるんですよだから ランチボックス、ランチケースとして持っていくんだったら、確かに今まで通りこっちの方がいいのかなと。で、それに対して、まあ、透明でね、お米を入れて、ただ炊飯の準備のために米を運ぶだけということであれば、まあ、これでも十分なのかなというところですね。まあ、透明であることのね、メリットはまたいろいろあるかもしれませんので、使い分けができればいいかなというぐらいには思いました。はい ちょっとちっちゃいかなせっかくだったらこれぐらい大きく作ってほしかったかなっていう気はしますはい、えー、じゃあ片付けときますけどでこんな風にね持っていきますのでとってもねちょっと軽食を持ってねお出かけしたい時には便利ですということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画がいいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録をよろしくお願いします